みんなこんにちはりゅうさんだよということで今回はみんなが大好きなあの料理を作っちゃうよその名も至高の卵サンドだよみんなの大好きな料理だねじゃあみんなで一緒に作っていこうりゅうじのバズレシピ それじゃあお兄さんと一緒に作っていこうねということでまず今日は卵サンドだから卵を茹でていくよ卵を3つを用意してね L サイズ卵そして麦きとホップを用意してねそしたら卵はねこういう感じにねこういうの乗せてね水をで濡らします なぜ水に濡らすかっていうと水に濡らすことによって卵が割りにくくなるからです冷蔵庫から出したての冷たいもので大丈夫これを沈めていきますゆっくり沈めようねこれね水で一回濡らしておくことによってね温度差が緩和されて割りにくくなるあの僕調べですこれはねそしていい感じでこうコロンとコロンとコロンとねやってもらうそしてこの状態で8分 沸騰しておいて8分そうすると半熟に仕上がるんで8分茹でていきます途中ねちょっとね転がしながらやっていきましょうあやべえキャラがキャ ラ, キャラの口調が定まっ て, 定まってない あとね30秒ぐらいなんですけどもたっぷりのお湯で茹でてくださいねそうするとね8分で、えー、ちょうどね黄身が流れてないぐらいの半熟になるのでそれがね非常に美味しい卵サンドのコツなのでしっかり8分茹でていくんでタイマーがあとね20秒ぐらいで な, なるんでね、えー、それはちょっと待っててくださいねこれねああ今だった今だった今だったよはいはいそしたらですねこれは水に冷やしておきます鍋の中でね ぶつからせんですよねそうするとね割れてくんですよこうやってそこに水をつけるそうするとね空の隙間から水が入ってきて味玉やった時もねあの別のやり方紹介してたんですけどもいろんなやり方があるんであったやり方してください、まあ、ちょっとね水弱めてあの鉄の方からねむ、えっと、いていくんですよあの水流しながらねそうすると半熟卵ではもうきれいにむけるんでねこれは最終的にぐっちゃぐちゃに混ぜちゃうのでそんなに気にしないでいいです でね、ほらほらこんな感じでねつるんとね切りにむけるんですねちょっとね水を流しながらこうやっておけつの方から水を流しながらむいていくともうつるんとねむけるんでねほらほらこんな簡単むけちゃう皆さんえっ、ー、と一応ね中がどんなもんなってるのかっていうのを見せるためにはありましたちょうどいい木の取り方じゃないですかこれ周りはちょっと固まってるんだけど中はちょっとトロッとしてるこの状態が ベーストですこれが冷たい卵を8分間熱湯でゆでるとなりますこれね重要ですんでね見てくださいねここにマヨネーズとかでね調味をしていきますはいマヨネーズがね大さじね12と半分これぐらいですね、はい、お塩ねこれね結構重要なのでねえっ、ー、と5分の1ぐらい大さじ5分の1ぐらい入れますよ塩味をつけた方が美味しいので 美味しいよこれ結構重要ですそのあとに和からしですねこういうあのおでんとかに作るやつ和からしマスタードじゃなくて和からしですこれを好みなんですけども大体ね3 4センチぐらい入れてくださいこれでね結構ねピリッとしたスパイシーな味がつきますのこのままだと卵とマヨネーズのうま味しかないのでうま味調味料これ必ず入れてくださいあの、味全然違いますこ、ね、ここにちょっとコクもつけたいんですねなのでバターなんですけども 5g 分でこれねちょっとレンチンします 溶かしバターを入れたいんです 5g だと30秒ぐらいで大丈夫ですでその間に黒胡椒、あのね思ってる2倍の黒胡椒入れてくださいねパンの方にも塗るからまたねバターね 8g ぐらいをこう、用意しておきます、はいてください30秒じゃ溶けませんでしたのであと20秒ありますでバターはねあのできれば常温にしといてください、ね、あとでパンに塗るのでこれうまいからねこれほんとにね溶かしバターが溶かされましたねこんな感じになりますはい40秒ぐらいチンしたやつですね で、これをターと流していきますでこれで非常にいいコクがつくんですねで、こいつをねこうやってこう崩しながら混ぜていきますはいでもこんな感じでねはいあ、やべえ最初のキャラセット忘れてる俺ということで卵サラダをこうやってよーく混ぜて作っていくよ 最初はもう動画で言うとこの無線にしようと思ってたんだけどもう汚いおっさんキャラの人とからもうちょっともう飲んだくれのなんか公園のベンチにいるおっさんみたいな感じになっちゃったからねこれはちょっとねブランディングがちょっと違いましたねこれねまあでもそれでもいいと思います気楽に見れる料理チャンネルっていうのはねちゃんとやっていきたいんだね僕はね気取らないけどうまいっていうね汚し論的なねそんなチャンネルを 目指しておりますでねよーく混ぜちゃっちゃっちゃってください結構混ぜてくると固めになってくるこれがね、うん、固めのフィリングができるんですよじゃ少しね味見してみる最高だぜー<笑>最高だぜうん今だ小指の先で飲める 小指の先の味見のああ最高だぜーはいということでですねもうね中身完璧な中身ができましたんでこの中身を求めていたこれが最高の卵サンドの中身になりますそしてですねえっ、ー、とねバターねパンに塗るからちょっとねちょっと20秒ぐらいチンしましょうでその間に超芳醇の6枚切りですねはい別に超芳醇じゃなくてもいいですけど超芳醇美味しいので ということで、これ何のために塗るかっていうと、そのまま卵を乗っけてしまうと、卵とかのね、このね、あの水分がね、これがね、パンに染みてね、べしゃべしゃになっちゃったりするんですよ。まあこれはもうサンドイッチの基本なんですけども、サンドイッチの 中, 中にバター塗るんですけども、それもあって、あとプラスはバターがうまいからです。はいえバター塗っとけば大体うまいので、どんだけバター入れるんだと、そういう話もあるんですけども、えバターを入れれば入れた分だけ美味しいです。気をつけなきゃいけないので、ね、あの太るか太らないかぐらいですね。 まあ、でも太ったら痩せればいいんで両面濡れましたねそしたらこれを押しげもなく押しげもなくのっ け, のっけていきますはいこれなんですよこれえっていうぐらいのせるこれが大切ですそして何が一番重要かというと大体の料理家さんが使わない味の素ですねこれほんと大事です 世間がね味の素使うと悪だという風潮がすごく強いんですけどうまいもの食べるために必要だったり使った方がいいじゃんねだってねでねこんもりともうドカドカのせていきます、はい、前ねフレンチトーストの時耳嫌いだから取ったんですけどこれは耳あっていいですでなぜかというと耳がないとこのフィーリングが全部乗らないからですねはい敵のらずねぶち込んでくださいこれはパン食ってんのか卵食ってんのか分かんないぐらいのせてくださいこれが本当に美味しい卵サンドです 一度はこのめちゃめちゃうまいマヨネーズもバターも使ってるこの卵を一回食ってください、うん、それ以降は皆さんに任せますはいあーっとねセーフセーフそしてのせます挟んだらこれね結構ね限界なんですよ限界ラバーズなのでラップで巻くんですねこれね そしてこれ、これ、これ、もうちょっとおしゃれにやりたい方はクッキングペーパーとかでもいいですよはい僕はもうラップの方がご家庭にあると思うので、ね、全体を包み込んでいただいてこうするとねこのラップに歯止めされて、えー、ともうね中身飛び出さないんでねそうしたらもうちょっとキュッキュッキュッとねキュッと固めてあげます冷蔵庫でね20分ぐらい寝かした方がほんとにうまく切れるんですけどもまあまあまあ今日はねもうすぐ食べたいのでほんとにあのお酒が待ってるんでね これは何にしようかな、これはこれハイボールかなやっぱなじゃあ切っていきたいと思いますこの状態で半分に切るんですよね半分に切ったところがねまたうまそうなんだわじゃあ切りますよ皆さんえっ、ー、と、切れ味のいい包丁を用意してくださいで動かしながら切ってください最後も最後もちゃんと動かしてくださいね どうですかこれですよ皆さんこの具のたっぷり感なかなか真似できないでしょこれはこのこ の, この断面をこの断面を見せたかった皆様方にこれですよこれそしてこいつをここにはいどーんどうですこれ で、まあ仕上げにですね、パセリですね、パセリ、まあうちのこのパセリ使ってるんで、これ を, ここをこう一直線にパラパラっとかけてあげると、それっぽい。ね、それっぽいんじゃないそして前回、えー、チキンナ南ンーで使って余っているピクルスをちょっと添えていただいてね。ということで、こちらで至高の卵サンドの完成です それでは出来ました食べていただきたいと思いますこれねこれハイボール あ, ーあ、ちょっとジャックダニエル<笑>ジャックダニエルないじゃん俺一番だこれ全部これ。今回はサントリーワールドウイスキーの青でいきますはいゆーういーいいぜいいぜいいぜいいぜいただきたいと思いますいただきます しゃあこちらですね、具だくさん、卵のフィーリング、はみ出んばかりというか、まあはみ出てますもんね、かぶりついていきたいと思います、いただきます、<笑>うーめえ<笑>、<ーめ><笑>これ、ほんと最後ですかなりね、味がしっかりしてて、卵のね、半熟加減がたまんないなここれこんなうまい卵だドある 思考のシリーズは酔っ払わないで作るとかってそんなどうでもいいぐらいうまいうんサンドイッチ食ってんのにこれ食ってるとハンバーガー食ってるみたいなそんな高揚感があるでねピクルスの付け合わせめっちゃ合うこれはサンドイッチ屋さんじゃでいきねえなぜかというと食べにくいからですこれが卵サンドの最高峰だと僕はシーフしてます卵サンドはお前のもんだ 最高の卵サンドはお前の問題いやーこれはうまい丁寧にすると卵サンドってこんなにうまいのかと思うぐらい、ね、このラップについたのしゃべり尽くしたい通うねこの卵サンドを出すこれカフェで出たら通うよいや俺もう本当ト経営をしようかなカフェカフェ経営したいスポンサーの皆さんはお待ちしてます すあただ僕コーヒー飲めないので、はい、コーヒーめっちゃ嫌いなんですよはいコーヒー牛乳は好きです甘ければ大丈夫コーヒー牛乳よりハイボールうんこれが大人<笑>ああうまっということで皆さんぜひこの至高の卵サンドこのとろける卵フィリングに皆さん溺れてください なかなか真似できないでしょ、これは、はい、これですこの、この断、この断面をこの断面を見せたかった皆様方に